えー、60% は特発性膀胱炎だっていうふうにいわれてる細感染でもなんでもないけど分かんないけど、はい、膀胱炎になってるよそ う, そうですね一番多い要因っていうのがストレスなんですねあ ら, あらら、はい、猫ちゃんにもストレスがかかってるんですか はい、ストレス、ね。かかってなく見えますよ。<笑>そうではないんですね。いろいろ、やっぱり、あの、彼らもストレスを抱えながら生きているんですね。年金は大丈夫かな。この間の闇営業、大丈夫かなとか、いろいろストレスだ。そういうことですね。<笑>あ、ストレスの原因が。<笑>あ、ストレスの原因、要因ですね。これがどういったものなのかっていうと、まず、えっ、ー、と。 皆さんよく2頭目、3頭目って飼われてる猫ちゃんね、あのー、おうちも多いと思うんですけども、この多頭飼育というのは、かなり大きなストレスになりえますね。で、えー、なぜかというと、